오미카き의마음おみむらひなたはけす나そうだ미카게의마음을모른채무서워하는히나타입니다 落ち着いて私は今クールなギャルなんだからかっこよく振るまなきゃひなたちゃんにがっかりされちゃうぞひなたちゃんおはようちちゃんちゃん<笑>っ 知って年だよね昨日は病欠でしょ無理しちゃダメだよ、うん、本当にかげちゃんは優しいよねそれにとってもクール<笑>当たり前でしょ私たちは親友なのだから <笑><笑>あ肩にダンゴムシこの子も親友なんだ親友は私だけでしょなんかジェラシー感じちゃう<笑>冗談ひなたちゃんうん フ<笑>フ<笑><笑>ダメだ教室に入る前にしょしちゃいそう<笑>いかんいかんクールにクールにクールにクールにクールにクールに。 おはよう決まったーさりげないボディタッチ柔らかい髪越しに感じる頭蓋骨の丸みたまらない毎朝味わいたい頭をなでられたこれはどういうメッセージ 分かってるよな、お前ってこと、何する、何なのそれ。え、今, 今お、おはようって言った。タメ口聞いてくれた、ひなたちゃんのタメ口を、う、嬉しい。タメ口聞いちゃった。 みたいな敗北者が今不良のただ中にいる見かけちゃんにただ隣の席だからってダメ口なんてあのさ今日いい天気だねご ざ, ご, ございますございます おはようございます。え？おはようございます。ございます。おはようございます。ます。なんで私たち親友じゃなかったの？ね、ひなたちゃん。なんで？ 넌의태도에실왜하는이카게 <웃음>